それれで、でで入れるとどうですかかの色の差が分かればいいんじゃどちょっとこう結んで2つ協力しちゃってこうひもで結んで。 石なっっうん、なあっ割り箸いらなかったかな。 これが濁ればいいわけだね。小酸銀だよね。はい。ポタポタポタポタフリフリフリフ リ, フ リ, フ リ, フ リ, フリあでもあちょっと濁ったかな。ちょっと濁ったな。あでも濁ってるよね。あ大丈夫だよ。はい。濁ってるってことはエンカブズイオンがそこのところをカットカットはいじゃじゃ う ま, うまいう。半分。うん。見えるところたっぷり。まあ三分の一でもいいけど、まあそんなもんですね。はい。はい。い適当。一だったら一でもで、これで沈殿するはずです。はいどうぞ。じゃじゃ。おお す, すごい。まあ一応濁ったかなっていう。濁ったかな。 ちょっと加えるか振ってみるかしてみようか。加えて振ろう。じ、う、ゃ、ん、ちょっとあ。一応濁ったかな。そうだね。やりすぎたね俺が。そうだな。<笑>うまあ、うん、でも濁ってるのは分かるじゃない。じゃうん。それ多分ね時間置けばこう沈殿していくと、ね、で業績っていう形になるよね。こっちに移して。じゃあこっち側だけにえっと。 ゼラチンを加えちゃおうか。ね。あ、こっちゼラチン。どっちかにゼラチン。両方同じ量がいいかな。1ミリぐらい。適当でいいです。はい。はい。ゼラチン入れます。はい。まあ、ちょっと濃度薄まっちゃうんだけど、じゃ、今度はさっきと同じことやりましょう。じゃ、あ同じ1ミリずつを入れて。もう入れていいそう。 はい、同じ色ですねこっちが先の方がいいかもしれないねこっちがあのそっちがまず濁るってことを見せるっていう濁った濁ったね。じゃあ同じ色こっち入れてみてゼラチンの方に入れても 濁, 濁りませんでしたということで、うん、コロレイドが安定してるってコイドできましたっていうことですね